こんにちは、サムですもう一回<笑>めんどくせぇな、うん、<笑>はい、こんにちは、サムですこんにちですえー、今回はですね、えー、セイゴさんとブレンさんからのリクエストということで二人の成り初べっていうのをお話 し, してみたいなと思います はいうんじゃあ早速見てみましょう<笑>堅苦しいね<笑><笑>じゃあきっかけは何でしたか何でしたか聞くの<笑>お願いしますえー、っとパソコンサイトの「絵むすび」っていうところで自分が掲示板に恋人募集っていうのを載せてまして リチャード1人からリチャードだけが返事がありましてそれからメール交換が始まったって感じですねうん、うん、覚えてるの人気がないからなかったよねうんまあそれはね顔も出してないしね文章だけだからねうん<笑>まあ人気がなくて当たり前だったねオッケー<笑>何がオッケーなの<笑>了解しました うん自分が載せてたジャンプ「恋人募集」って、うん、印象はなんかピンってきたから返事してくれたんでしょうんうんじゃあそれ聞きたい聞いたことないそういえば、えー、その時あんまり深く考えていなくてい、うん、<笑>あのその一応登録した登録したらこう 出てきたっていう結果ね一人しかいなかったストリートファイターだったその時は別に恋人が欲しいっていうわけではなくて、まあ、単純にこう日本人の友達が欲しくて日本語の勉強も、まあ、したかったのでそ う, そうですね っていうう感じで返事しましまたたそうだったのね馴れ初めってどこからどこまでが馴れ初めに入るんだろうね友達から恋人になるっていう、うん、そういう意味だよねうんっ、うんうんうんうん、自分のはっきりした恋人になった瞬間っていうのがよく分かってないんだよね鈍感っていう感じ 取られると思うけど<笑>うーんまあメール交換しているうちにねやっぱしなんか引き付けられるものって持ってるのよこの人うーん例えば実際にあったらあったでまた違うんだけどね<笑>あの、優しいところとかなんかね気遣いがすごかったのよメールの時。 メ<笑>だっけそそそそうそうそうそう<笑>うん、なんか気遣ってくれて優しくてあ、この人いい人だなみたいなのから始まって気が付くとね多分この人よりも早く自分が好きになってたと思うで、うん、告白したよねしてくれたねその告白っていうのはね覚えてないの<笑><笑>ひどい 踊り人<笑>で自分の場合だと、サムの告白のメールを受けてから、すぐ、実はその時いろいろ考えてたんだよね、そういう時期があって、つまり、あまり受けレあることをまで自分も認められなかった、実態だったんだよね。 で、その時あの本当は恋人欲しかったんだけどでもやっぱり自分に何 か, 言 い, か言い聞かせてえっと、多分将来はこう結婚しないといけないっていうことを考えてたから逆に「はい付き合いましょう」って言えなかったんだよね逆にこう相手を傷つけちゃうじゃないもしいえっ、ー、と、うん 付き合ってからまたあごめんなさい結婚しますとかって言ったらやっぱり良くないなと思ってだからすぐ ok って言わなかったうんでもサムからの返事でちょっと考え方変わったんだよね返事 そ, の返事その返事はあの ー, あー分か っ, た待 っ, て待ってるよそそうそうそう。<笑><笑> そこないから待ってるねって、うん、っていう風うに言われて、だからちょっとあの感動したっていうか、こうやっぱりこの人優しいなとおもと思いました。おおもうその時は騙されてるね。騙されました。<笑><笑>俺の青春を返して。<笑>それはこっちもそうだよ。す<笑>べてを返して。すべて返して。全部返して。<笑> まあそとマ、まあ、メール交換しながらこうそうですねだんだんだんだん引 き, 引きつけられてあそうなのそうそうだからこう ど,、まあ、ど, のどの辺りどの辺り引きつけられ始めたそうだねその「待ってます」っていう内容を見てから少しずつ少しずつこうお う, うん、そういうふうに。 うん、騙されていて<笑>、うん、そうだからそこが慣れそめだったかなえー、じゃあそれはもう恋をしたってことっのもそうだね、単純だからもう文字だけで騙されたねあ、お互いに騙したね、うん、<笑>じゃお互い様だしね5050じ<笑>ゃ<笑>でも ま、ただ一つの、うんまあ、大事な理由はこの人ねちょっとバカっぽくてなんかジョークちょっと上手いなと思ったマジキャッちょっと自分がちょっと目が暗い人なんでこう、うん、イエーイなんか騒げないもんね<笑>できないのってタイプだからだから目が暗いって言ったんだけど だからこういろいろジョークこう言ってくれて僕で僕なりにもこうジョークでいろいろ答えてこうメール交換楽しくてこう多分それでもっともっと引き付けられたかなと思うんだけ、ね、<笑>覚えてない。<笑>そのジョークっていうのはどんなことか。覚えてない。覚えてない。なんかこうん。 でも本当にこうお互いのことを彼氏だと本当に真剣に思い始めたのはやっぱりあってからって感じだよねうん自分はねリチャードが岡山に来て帰った時だねそこかなか自分はねでも本当にこの人 大, 大切な人だって実感したのは うんじゃあもっと詳しく説明して詳しく詳しくちょっとそこも大事ななれ初めでいう「トーニングポイント」それ「ターニングポイント」「いーニングポイント」いや「ー, ーニングポイント」「オッケー」ーいやオッケー「あの、リチャードが台湾へ戻る時、ね、え岡山駅だったかな最高の最高でさ 手紙くれたの覚えてる覚えてますうん手紙もらったのよでリチャードを見送ってえっ、ー、とね帰りかな車を運転しながらちょこちょこっと読みながら運転してたのよ危ない危ないよね、うん、うちに帰って読む気になれずにもうすぐ読みたかったから危ない <笑><笑>それ読みながらねもうポ ロ, ポロポロポロ寝ちゃったのよあ、うん、の時ええー、そうだったのえこれ今一応言わなかった言わなかった今<笑>初耳あっほんそれその時かなもう大事な人だって思ったのうんだねそっかうん 恥ずかしいな。<笑>今すげえ恥ずかしい<笑><笑>。辛かった、辛かったっていう感じだった。辛いっていうよりね、寂しい。辛い、辛いっていうのじゃないね。うん。うん、けの殻っていう日本語わかる？わかります。そんな感じ。 <笑>いや明日から仕事どうやって頑張って行こうとかさで、しばらくしてあ自分ここにいっちゃダメだ台湾に行かなきゃみたいなうんそんな感じになって、まあ、台湾行きを決めたのかなうーん<笑>もうその時ね、仕事も順調だったしね順調だって<笑>順調だったしね<笑><で><笑>でいろいろこう<咳> 自分のことを、まあ、つまり、仕事とかを、うもうすぐ、諦めて捨てて。諦めて捨てて。台湾に来てくれた。うんうん、でも、若さだよね。ね、今の年じゃ、もうできないね、そんな恐ろしいこと。<笑>もういけないね。ね, ね、うん、うん、生活が一番だからね。うん。うん、実はね、それで、すごく感動したの。<笑>いつ。 てくれたこと。あ、あの時。そうそ う, そうじゃあ今日はこの辺で。うん、なんか感慨、まあうんま、深いものがあるね。うん。うん、じゃあこのこの映画？あごめんなさい。映画撮ってずないすんね。このこの動画が気に入ってくれたら高評価 と,、うん、とチャンネル登録お願いします。お願いします。 うん、それからシェアとコメントをお願いします。バイ バ, イ、はい、バイバイ